あんたたちは先に行ってちょっと準備したいものがある命令があれだ 私の炎は熱いわはダブリンだ進めこの剣でお前たちが生きる価値をその肉体ごと切り裂いてやるそ こ, こは通しません治療してほしいやつは前に出ろ生命を救済シールにしい。 なんでしょうか一撃を食らえ、はい、さっさと片付けるぞ生命を救済しうる慈しに宙とは宙すなわなぜこの私がお前ら劣等品のために時間を浪費しなくてはならないんだ生命を救済しうる尽くしに命令があれば。 このハルバードの鋭さは伊達じゃありませんよえ私にやるってか私がここにいることをやすい何やってんだ意思<笑>を嫌悪にするはキリ<笑>すぐに片付ける ん・命令があるおわき決めしませんあしっかりしろいつでも行ける私が行こう一、アースの治療範囲に入る しっかりしろドアをぶちかましてやるぜへえ街灯ウェールをクリア次何やってんだ私の炎は熱いよ始めるぜ私がここにいること誰にも見られていない 思考を面積にするは戦術。 いつかも準備完了執行を面積にするは先日 治療の準備だ諦めるな。 この程度で止まると思うなああいつでも行けるお前たちはダビルには及ばない私の炎は熱い私はダブリンだアーツの治療範囲に入れ大気中 私に行かせてもらおう私の炎は熱いよ位置についた滅亡いずれ逃走しろ。 私たちの願いのためならどんな戦いも我慢するよ。